はーい、皆さん。松本城まで来ました。で、今、なんか甘、甘ま長い、おぉほほ ほ, ほじゃあ、ちょっと、後で、ありがとう、リアクション。<笑>なんか、周り何もないと言いたかったけどね、その<笑>松本城だった。まあ、一応、なんか、空がとても綺麗だから、で、太陽は少し出てきて、まあ、美しいから、ちょっ と, と, と、撮ってみたいと思っただけ。はい、あ。わー なんか、そういうあの雲は大好き。楽しみそういや、<笑>なんか、それは、まあ、ちょっと楽しみかな。怪しいの前の天気ね。 わーめっちゃすごいじゃないですかでしかもブラックの松本城ですねブ ラ, ッブラックコーヒーですよちなみにねちなみにねブラックの松本城にコンビニのブラックコーヒーですよ<笑>ブラックだ<笑>でなんと衝撃で なんかコーヒーね、コーヒーを持ちながら、その何、入、入社はできないので、なんか早く飲めないとね。いもう少ないから、まあまあ。早く飲む。はーい、松本城ですね。 コーヒーを飲んで、コーヒーを飲んで。松本城、入りましたね。で、足屋はどこでしょうか。足屋探しですね。もう、ぎ、ぎりぎりなんですね。<笑>あすごい、なんか、ね、靴、靴を回しながらね、面白い。しかも、人、いないしと言いたかったけど、何。何。何、ね。なんか、ね。だ、これ。 そう ダ, ブル ダ, ブルダブルテイクというなんかアップリゲームみたいじゃないそうですねなんか私そうスチーマーゲーマーみたいなんかバ面白いもうすぐバキモ物が出るみたいな<笑>バキモじゃなくて鼻水が出た<笑>ダサいですねもうすみません<笑><笑> で、松本城ですね、もう最上階、ね、6階まで来ました、で、ここは実はね、周りはスペースはそんなに広くないけど、周りはね、もう窓開けっぱなしですよ、まあ、換気してくれるのでしょうかね、でねそこでね、風はめっちゃ強いですよ、<笑>みんなの服とか紙とかね、もう飛ぶ。<笑> と て, もとても美しい部屋までおいてきましたこれは2階かな<笑> 2階までへえか外は高温な感じですね天気は全くさ悪くなってしまいましたけどなんかテンションまだまだある<笑>まだまだ<笑>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 すごちょうどよかったねえっとでも5時半になったなぜ今金の音かなまだ6時じゃない気がしますけどもういや5時半ですねこの音<笑>で富士はすごくねその松本城の隣ですねすごくね富士が綺麗に素 敵, 素敵素敵てきすてきな富士 咲いてますね。私もなんか服が色がすごく似合うと思いますね。なんか紫の富士と紫の私。<笑>